あの美琴ちゃんが登場しますそろりそろりとみことちゃん登場です。 ことちゃん前が見えてませんのでご容赦くださいはいそれでははいそれでは金賞会錦北連歌としては、えー、最後の演舞曲となります最後の曲は、えー、鳴子花になりますそして、えー、うちのチームバタを掲げてスタートしてまいりたいと思います それではよ、よろしくお願いします。よいいよよ<笑> 返してみよう「みんなも旦那もよ踊る」「泣く子よせいよ踊る」「浮よ踊る」 えいっちょ。 ああ、ね。いいね から準備に携わっていただいたり、本当に感謝しております。えー、このサイレジさんの、この素敵な、えー、胃腸に囲まれた素敵な場所を使っていただくことにも本当に感謝しております。えー、筑波の市長さんにも本当に感謝しております。さんも本当にありがとうございます。皆様の協力のおかげで、えー、今終盤の最後の手前の曲となってまいりました。<笑>はい、手前でございますよ。こ<笑>ういう曲ありますよ、はいはい。そうでございます。<笑>はい。 <音声>はい。